6代目です。多分、めちゃくちゃ久しぶりの動画だと思います。えー、今回ですね、当店がもともと使ってた楽天スマートペイ、iPhone を使ってカード決済ができるという便利なやつです。それがですね、今回ちょっと仕様が変わりました。もともとですね、これ、こういうやつを iPhone のイヤホンジャックに差し込んで、ここにカードをこう通すと。 いうタイプでした。しかし、あの、これがですね、えーと、何月頃か忘れましたけど、11月だったかな。そのあたりから使えなくなる。ということであ、要はセキュリティにちょっと問題があって、今のカードは IC タグが付いておりますので、それを使えということらしいです。で、あの、変わりました。カードリーダーがこれ、ハイテクに変わりました。今までのはこれで、 でこれが iPhone で刺さって、これにカードを通す。なんか、チャチーです。お客さんも若干不安だったかもしれません。で、それが今回、これになった。IC タグがないカードは上からカードをこう通す。IC タグがあるやつは、ここに刺して読み込ませるということになっております。ちゃんとカードを通してから暗証番号をこれで打ち込むという。と うちはですねあの、これ専用のプリンターも持っておりますので、レシートとして領収書を発行できます。プリンターがない場合は、メールアドレスをお客様に打ち込んでいただき、メールで送信するという、ちょっと若干めんどくさいことになります。それでは、カード決済の方法が若干変わりました。6代目でした。